霊峰富士を西に見て遠山卸が吹き抜ける表丹沢秦野市の広畑が丘に隠れもねえ女度胸のよさこいの広畑小町でございます。ありこか